ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子はおしんです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。キー半島編第4話お届けしたいと思います。現代地は和歌山県那智勝浦町の那智の滝をご神体とする那智広神社にいます。那智勝浦町、日本一のマグロの漁獲高を誇る、そういう町らしいんです。なので、今から熊野午後南海バスさんの路線バス、那智丹線に乗って、一路勝浦漁港をにぎわい市場足を運んで、 この町の美味しいものを楽しもうと思っておりますので是非最後まで見てくださいあー息が切れた<笑>早速ね紀伊勝浦駅前に向かいたいと思います今から下山するんですけど一つ忘れてはいけないことここは新規です新規ですから挨拶は絶対やらなくてはいけませんなので参拝と初詣をさせていただいて感謝込めて一礼したいと思いますありがとうございました 意外と早くバス来てくれました那智春日駅行けます。 ありがとうございましたナチの先からキー・カツ浦駅まで送り届けてくれたマスが去っていきますお世話になりました、えー、キー・カツ浦駅戻ってきました今度は思いっきりナチ・カツ浦町の海の差し楽しみに行きましょうレッツゴーほんの少し歩けば海なんですよ今、港の方に向かって歩いてます やっぱりマグロの漁獲高日本一だけあってその特徴が分かる店いっぱいありますよね時刻はもうすぐ9時になるところです勝浦って海の町なんですね目の前にドーン っってて変な声が出てしまこのぐらいすごいですよこれこの壮大な漁港の大パノラマ素晴らしいしかもね海の透明度がすごいんだ今お 見, せします<笑>見づらいかもしれないんですけど海の底が見えるぐらい透明度が高いんですよ でさっき僕が入ってたことで見づらかったでしょうけど漁港周辺はこんな感じでなってます天気が良くてよかったですね本当でまあこの鳩場というのかな桟橋というのか鳩がいっぱい止まってますよありましたあれが今回足を運ぶ勝浦漁港にぎわい市場です そそうそう一つ補足情報勝浦漁港にぎわい市場のすぐお隣海の湯という足湯温泉がありますそこで疲れた足をゆっくり癒やすという楽しみ方もあるんじゃないでしょうか<音声>来てみましたら海の湯こんな感じになってました源泉かけ流し湯の花冬沈殿してる場合がございます足からずご了承ください全然 OK 大歓迎です<笑>こっち側もこんな感じになってます た早速、勝浦漁港にぎわい市場で思いっきり食い倒れてしまいましょうしかもねこんなところにで か, っ で, かっでかいマグロ、うん、和歌山県那智勝浦町2023年1月8日この映像を撮影しております過去最大水揚げは 何か読めないでもはえ縄で5 0キロの大物を釣り上げたみたいですよすごいですねおこれ良くないですか市場ごはんシゲの朝ごはん鮮魚刺身おかずとニシとお味噌汁漬物それから炊きたての白米で550円最高じゃないですか入ってみよう シビルさんってここだったんだ職権制ですよね、はい、あじゃあシビルさん後でいただきに行きます、ね、ありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございますあとはね確かね脇田、うん、さんそうそうここアントニオイノキが愛したもちマグロここの千五百円のマグロ丼めちゃめちゃ気になってたんだどうしようかなめっちゃ迷う<笑>後でまた教えてください 今お店の方に許可いただいて商品を移させてもらってます。結構質の良 い, いマグロの切り身が。いいお値段で売られてますまま。ここがイベントコーナー。解体ショーいつ始まるのかわかんないんですけど、解体ショー前の。緊張マグロイベントコーナーでは並べてます。じゃあね、お腹ペコペコです。ガツン系いきますか。ガツン系行きましょう、行きましょう。 食券はここで購入するみたいなんで早速、買いましょうすいません、まてやらかした脇田さんじゃない、脇口さんでした脇口さんのオーダー本日のマグロ丼結構いいお値段でもね、言い放ったばっかりだから買いましょう本日はマグロ丼これで発見ボタンを押します代金を投入してくださいバーチョということで、代金を投入しますね食券ゲットしました早速、注文していきます 初見お願いします。どんなのが出るか楽しみだなー。待ちわびたダイヤ。こういう感じでお料理いただきましょうかね。じゃここにしましょう。お味噌汁に関してはセルフサービスなんだそうです。 でお味噌汁こんな感じで蓋を閉めてお箸ももらってお味噌汁移動ですということでこれが本日のマグロ丼です運んでる間にどっちがどっちか分かんなくなっちゃったとりあえずこんな感じです雑で申し訳ないだいぶ手間かかっちゃったんですけどマグロの脇口さんの本日のマグロ丼 いただきます。はい、これがマグロ丼ですよ。ね、えー、美味しそうでしょ。お醤油が付いてるんで、お醤油かけますよ。ほら、これは美味しそうでしょ。このたっぷりのお醤油。僕はわさびがちょっと苦手だから、うん、まあいただいちゃいます。いただきます。 やばい風で紙ナプキンが飛ぶまず切れ身の状態さおいしそうでしょあんとうわっ舌の上でとろけるマグロだ幸せを感じるマグロ、うん、食べた瞬間にマグロ本来の甘みがふわーって広がって美味しいですよその人よく合うんだ これ多分ツナですねうんなんか醤油かなの甘みがあるああこれいいわ温まるシンプルなんですけどマグロの美味しさを引き立ててくれるようなお味噌汁ですね<笑>本日のマグロが完食しましためっちゃうまかったですというわけでごちそうさまでした だいぶお味しくはなくなってるかもしれないですけどビールいただきますああ朝から飲むビールってなんでこんなうまいんだろう海を見ながら飲むビール最高ああそうだこれがシビルさんで売ってたかえワマグロの唐揚げおつまみとしては最高だと思うんでいただきますレモン塩です開けます なもんかな。油の乗り方が半端ない。唐揚げの寸度こんなに違うんだ。なんだろう。マグロっていう感じがしない。マフィー。 色もいただきまして生マグロの唐揚げもいたただきましたとっても美味しかったですこんな食べ方もあるんだなっていう勉強になりましたそんな感謝を込めてごちそうさまでした<音楽>にぎわい市場さんの中にあるブルーシールさんという店でブルーウェーブというアイスクリーム400円でした早速いただこうと思いますどんな味がするのかな僕個人的に青が好きだからシンプルにこのアイスクリームを選んじゃったんですけど。 あなんかラムネの味がするラムネの味がして爽やかな甘みでもそんな感じの美味しいアイスですこれいいなこれで400円は結構コスパいいかもしれない 本当に綺麗な海だ。というわけで。 松浦漁港、にぎわい市場さんで、グルメ3つご紹介をさせていただきました。今回の旅行映像作品、楽しんでいただけたでしょうかぜひ、コメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。至らないところもあったかもしれませんけど、少しでも楽しんでいただけたらいいなと思います。次回の、紀伊半島編第5話は、今までは南に向かってたんです。また逆誇りに沿って<笑>ね、ね忙しい。三重県伊勢市に戻りまして、日本の神社の頂点に立つと言ってもいいんじゃないでしょうか。伊勢神宮局内宮参拝して、その上で、おかげ横丁で グルメをテーマとした散策をしてみたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。